エネルギーの使い方から見直された全く新しいご飯の炊き方蒸気炊飯器「バリミューザ・ザ・ご飯」水を入れて蒸気の鍋を作るこんな炊飯器見たことないカメラ、OK、オッケ音オッケイやっちゃオッケイいスタート はい、どうも皆さん、こんにちは。監督ラボの監督です。今回ですね、炊飯器紹介していきたいと思います。なんですが、皆さん、バルミューダというメーカーを知っておりますか監督は今まで知りませんでした。いろいろ調べていきますと、SNS とでおしゃれな家電、トースターやケトルなど見たことはありますでしょうか ?2003 年に東京で設立された企業です。社長の寺尾健さんがですね、最初一人で起業しておりますえ。バルミューダが脚光を浴びたのは、2018年 NHK ドラマ、半分青いという作品。寺尾社長 社長が部分原案として参加バリミューダグリーンファンの開発にまつわる右翼曲折が元ネタとなっておりますバリミュータが注目し始めたのが2010年初の d c モーター搭載の扇風機 the green ファン静音性や省エネ性ともに優れており自然な風を体感できるという扇風機が発売されて大きく注目を浴びましたそして2015年キッチン家電にも参入しましてケトルだったり科学的な観点から美味しいパンを焼くスチームを使った トースターバリミューダザ・トースターを販売そしてバリミューダザ・ご飯。はいってここからこの動画の本題に移りますこの炊飯器なんですがご飯を蒸気で立ち上げますえ はいいと思いませんんか蒸気です、ね、蒸気で立ち上げるんですよ炊飯器が生まれたストーリーがちゃんとありまして初めのスタート地では土鍋よりも美味しいご飯を作りたいというです、ね、ところからこの炊飯器のプロジェクトが企画されましたどうして電気炊飯器よりもかまどや土鍋で炊いた方がご飯が美味しく仕上がるのか美味しいご飯の秘密は釜ではなくエネルギーの使い方にあるのではないかというところに着眼点が当てられました土鍋なんですけど分厚いっていうイメージがありますよね分厚い釜 温めるにはそれ相応のででかいエネルギーが必要ですそういうわけで電気に関してはガスの約3分の1と言われておりますえそこでバリミューダが考えたのは水を入れて蒸気の鍋を作るというですね素人にはどういうことと突っ込みたくなってしまうところ蒸気の皮による内釜全体を温める加熱システムを開発しましたご飯を蒸気で炊き上げるメリット1透明感のある美味しさと抜けるような香ばしさ2つ目噛みしめるたびにうまみを感じられる3つ目粒だすと ほぐれやすさが良くなる4つ目100度を超えない自然な加熱でお米を傷つけずに守り香りと旨味を米粒一つ一つに封じ込めそんなわけ で, ですね最新テクノロジーがふんだんに盛り込まれたバリミザザご飯早速開けていきたいと思います聞いた話にはですね定食屋のご飯に近い感じ楽しみすぎるモードがですね白米玄米おかゆ炊き込みこの4つが回っております炊飯時間はこちら特徴を見ていきたいと 思いますデメリットになるかと思うのですが、え、保温機能が付いておりません。時間が経つネットでどうしても避けられない問題。だったらご飯を美味しく食べてもらおうということで、今回保温機能を完全カットしております。続きまして、おしゃれなデザイン。もうこれはね、もう見るはわかるこんな炊飯器見たことない。まず第一印象がそれでした。あるだけで部屋の雰囲気が変わる。え、このおしゃれなもの何にこだわりたいですよね。特に炊飯器なんか長く使うと思いますので、どうせだったらおしゃれなデザインがいい。え、この炊飯器、グッドデザインアワードベスト100に選ばれた レッドドットアワード2017にも受賞したり、他にも国際的に経緯のあるデザイン賞を受賞して、世界各国で認められている商品。こちらがバリミューダ雑貨飯となっております。カラーバリエーションはホワイトとブラック。今回監督が選んだのはもちろんホワイト。あと購入陣でしゃもじも別売りで購入することができまして、お値段がちょっと春るのですが、和を感じさせるこのしゃもじ、なんかいいかなと思いました。ただ今回監督はこの動画と別に、ひたちさんの炊飯器を同時に購入して、どっちを今後 使っていくかという形にしましたので、今回はあえてシャモジは買ってません。ざっくりですね説明したんですが、蒸気で炊くということ、釜の上に水を引くので洗う手間が1工程増えてしまうというのが残念な点ですね。ただやはり美味しいご飯は蒸気で炊き上げるご飯、どんな感じなのか監督全くわからないので、これから実食してみるんですけども、めちゃくちゃ楽しみです。 開けていいいきたいと思いますこちら意外と小さいなっていう第一印象でしたかっこいいなんか箱からして幸シあれこのまんまで高い便できましたこちらがで説明書はいこちらですいやーいいですねこれ炊飯器めちゃくちゃいいじゃん 電源コードを後ろにこうくるくる回っておりましてこれくらいの長さがございますで見てこれ金ンメライ感感じるよねオープンおおこちらは水200と書かれております続いてこちら米と中に書かれておりますお米を量るやつですね1号が釣り切りで2分の1のちゃんとね凹凸がありますこれおしゃれでいいな そしてなんかすごい新品だからなんですけど、何この中、CD の裏面のディスクみたいな感じ、で今回はです、ね、蒸気で炊くというわけで、こちら2つ釜が入っております、この大きなものに、ね、200cc を入れて、これに米を入れて、ここにセットして、あとはこの蒸気の釜がこの中に出現して、おいしいお米が炊けるというわけです。 開けていきたいと思いますオープンこの音シャリシャリというお手はいただきたいと思いますあつっつうんおっもっちもちなるほどお こちらが蒸気の力で炊いたバリミュータのご飯となっております見た目はもっちりとした印象ですねではいただきますうんうんうんうんうんうんうん、うん、もっちりとしてどちらかというとしっとりとした感じですねうんご飯が進みます納豆をいきたいと思います絶対おいしいでしょうひきバり納豆ですからしをかけて昆布だしうん。食べたいだろお前もいい香り う, ーんうん、うまい、ね、粘ってる、うまい、うんうん。はい、というわけでですねバリミュータザごはん、粘ってるの、はい、というわけでですねバリミュータザごはん食べていただき、食 べ, え食べました。え食、ー、食べて食べて 食べてきましたいやー美味しいですね。なんか情上下炊くことによって、今までのものとは、もっちりとした感触が、監督にとっては、すごい印象的でした。なので、え、もっちりご飯が好きな方は、このバリミューダご飯、めちゃくちゃおすすめです。はい、こちらが保証書となっております。1年間保証が付いております。結構薄めでシンプルな分、最低限の機能になっておりますので、予約機能は付いておりますので、かなりいいかと思います。ここにも書いている通り、本製品は一般的な 炊飯器と炊飯の仕組みが異なります大きな点としましては工程が一つ増えます水を200入れてさらに米と水を入れるという工程です、ね、とはまあ保温機能がついていないというところですねはいということでですねこのチャンネルではですね自分が好きなものだったりぜひ共有したいものを厳選してお届けしておりますえ今回のピラご飯もですねとてもおすすめな製品となっておりますので興味がある方はぜひ概要欄に url を貼っておりますのでご覧くださいなお現在はですね30日間全額返金サービスというものをやっておりますのでちょっと味がどうなのかなという方はですねちょっと試して 見るのもいいかかがでではないでしょうかというわけで監督ラボの監督でしたまた次の動画で会いましょう食べようエネルギーの使い方から使い方から見直されたバリミューダたご飯じゃあ皆さんえバリミューダというメーカーを知っておりますか2003年に設置 開,、ま、開発にまつははいえご飯をですね蒸気であたっ ご飯を蒸気で上上げるた炊き上げるるきこちらが蒸気で炊いた蒸気の力で炊いたしっとりとどちらかというとしっとりとした感じですね間違いないだろうなこれなこれ間違いないと思うなうぅ